今は全部自分でプロデュースをしていて、衣装も、デムブイも、すべて私が監督して、デザインをしています。自分の中の表現したいものをすべて出し続けるので、どうぞ海外からも応援してください。こんにちはい、根室です。 よろしくお願いします一番元気です<笑>すごくダークなことをやっているけどな ん, うなんかシャイだけど怖くないよって<笑>え待ってシュリンプサラダこれでか。これ四人用だよね四<笑>人用だよね<笑> 顔と同じサイズのペンネパストセスウェーデンのウーバ e イ t ツをしてもらいました<笑><笑>いよいよライブスタートみんなお待たせ クンだね。オイルイルよ。肉<笑>肉<ニク><笑><笑><ート><笑>こちら、えー、ステージが終わってあらわになる公民館の姿です。<笑> みんなここでさっきのかっこいいステージを組んでくれたんだなと思うとすごいなと思います。また来たいぜ。はい、サンドビーチからストックホルム市内に戻ってきました。<笑>車で2時間のストップちょっとつらかったです。これからゴスとかパンクの服が売ってるお店に連れて行ってもらいます。<笑>なんかこっちは週末をちゃんとしっかり休むらしくてなんか。 十六時と十七時で閉まっちゃうみたいなので、今三時半くらいかな、急いで迎えってます。えー、もう最高じゃん、<笑>かわいい。<笑>なんか赤ちゃんの服まで真っ黒になってて面白いです。一件目はここ。 可愛 い, い。ユニフーム。パックは。<笑>これが一体どこ向けなんだみたいな。ストックホルムの。メインチ。治安がいいらしい。だってお金持ちが。いっぱいいるから。なんかその治安の良さでは。いい感じらしい。 かわ い, いなんかスマホみたいなのがキャンディーにくっついてるかわいい街がクリスマス仕様でキラキラしていますイルミネーション国旗だ2軒目に到着 の方ががでいるのかなこれやばくな 8899×10。 よ、もう一回目。今日は何をするのかな。これから。城の撮影に行きます。行きます。あ、地方の金持ちの家だよ。昔のね、選ぶった豪族でしょうか、うん。うわー。立派なお城だなー。うん<笑> Thank you. どんなな写真になったか楽しみだ最終日の前なんだけど今日のランチ最後のランチはこれです。 ヤガイモとあとエビとなんだろうお魚のオイルが入った美味しそうな料理。す<笑>今からストックホルムのナショナルミュージアムに到着したので入りたいと思いますヨーロッパで最古の美術館の一つと言われているので楽しみです中リニューアルしてからすごく綺麗になったそうなので楽しみですね行っていきますそして多分全然 ビデオで映しきれないぐらいサイズが大きいすべてが美しい。です数的な映画いっぱい1600年代17世紀バロック時代の絵画です今回 連れてってもらった、撮影したお城の貴族のお家、お城と同じ年代のものですね。量産型ウサギ。<笑>あなたの未来みたいから ナショナルミュージアムも弱って、外はすっかり暗くなりました。今日が最後の夜です。たな、寂しいな。なになに。フィンランド空港に閉じ込められました。一泊してから。次の。 夕方のフライトまで一日一本しか一日一本しか通ってないらしくて帰ることができなくなりました。空港迫らず。はい、エブリワン。ハロエブリワン、ヘイカイ。空港に閉じ込められた人間たちの末路だよ。こ<笑><笑>んなことありますか。<笑>これが最後の食料。食料 えっとね、チョコチョコポテトチップスサルビア キ, ミヤキ こ, れこれ美味しいから美味しいっていうか、うん、食べれなくはないいやいや切り刻んだタイヤに都昆布の粉をか<笑>まぶしたやつだよほ<笑>んとに、ね、いけたいけた私と姉はいけましたいやマジ靴の裏みたいな味です<笑>ちょっとね味覚がちょっと違ったのかもしれない<笑>なんか自販機で負けなしのいろいろを買いましたよありがたいっす<笑> <笑>無事に帰れますようにまず祈っといてね<笑>空港に十何時間目突入しましたあと12時間夕方の次の5時まで頑張ります<笑>さよならフィンランド<笑>いい加減東京に帰るぜ登<笑>場が始まるよ